りえ上田玲奈仕事で会えないからラジオ始めました皆さんこんにちは高橋りえです皆さんこんにちは上田玲奈ですこの番組は同じ事務所同期仲良しな私高橋りえと<笑>上田玲奈の2人がなかなか仕事では教えていけないからだ あのレイナがねライブ直前なんだよね no, no, no. この放送のタイミングだとちょうど終わったところだと思うんでね、うん、みんな楽しかったってなってるところだと思う本当に楽しんでくれない分かんない<笑>何でもないように頑張るぞ<笑>頑張るのねのそんなレイナがこんな感じなのはどうしてなんだいちょ<笑>っと喉を痛めているか こ の, この音ならいけるかなるあそこならいけるいけるかな多分いけると思うでもなんかこうさちょっと近めに話すのはさ、うん、あのプレミアム感あってさみんな嬉しいと思うよ<笑>みんなどう嬉しい今日これでいっちゃう<笑>いやいやちょっとねエッチすぎるよねエッチなラジオでちょっと<笑>お届けします<笑>喉に負担のないこの近距離で、うん、じゃあ疲れてきたら急にこうするね<笑>急に近づくのね<笑>オッケーオッケーオッケー<笑>